日本テレビ午後1時30分から2時30分米印関東ローカルは キ, キ, キンプルヤンキーストクイズブラリ平役、くんを放送する大好評の体当たりゲームバトルキンプルヤンキースにリアクション界から最強の四角ロッチ中岡総はじめが緊急参戦超難問ミッション一号口キャッチチャレンジ 二人羽織くしゃみチャレンジ、鉄棒フラフープ、ビールケース浮島リレーで、キングプリンスをトロッチが大激突する。口だけでケーキからイチゴだけを食べる、イチゴ口キャッチチャレンジでは、激ムズのミッションに大苦戦。リアクション王中岡の顔面クリームパフォーマンスに圧倒される5人だが、岸子、岸優太タのひらめき作戦で平野仕様に奇跡を起こす。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 まずは、高尾山の麓に位置し、SNS 派への宝庫として話題の国内最大級のトリックアート美術館からスタート。高尾山に住むと言い伝えがある伝説の生き物に平野がチンコメントを連発する。続いて、最新の巨大人型ロボット工房に初潜入。最新の装着型ロボットを身につけ開発チームとのバトルがまさかの展開に。さらに、 台湾式シューティングゲームや一流マジシャンのマジックが楽しめるエンターテインメントバーや今大人気のマル秘オーダーメイド工場見学へ。キングプリンスへのメンバーは、平夜が旅中に連発するハプニングクイズに正解することはできるのか番組情報、キングプリンスル。 日本テレビ米印関東ローカル2022年12月24日土曜日午後1時30分から2時30分公。公式 HP、https、コロン、スラッシュスラッシュ、www.ntv.co.jp スラッシュ、キンピュールスラッシュ、公式ツイッター、アットキンピュールオフィシャル。日本テレビ。